というのは二進法のお話です。でコンピューターでは数を扱うことも多いので、えー、ビット率を数に対応させる方法があると便利ですね。そこで、えー、このように5枚のカードを、えーまあ、用意して、えー、それぞれの状態を表だったら、まあ、丸が見えてたら1、裏だったら0として、合わせて5ビットで、えーまあ、こどちらも0、1の場合があるから5ビットですが、それを表すものとします。 そして、この5ビットが表す値、まあ、整数の値は、見えてる丸の個数であるものと定義します。例えば、01010だと、えー、この、こことここが1だったとすると、これが表、あとは裏で見えない。そうすると、見えてる丸の数は8個と2個ですから、合わせて10。えー、こういうふうに、えー、1のビットのところだけ見えてるというふうにして、数を表すことができる。 で、この方法で数を表すやり方を、二進法、バイナリシステムと呼びます。でなぜそうなのかを、まあ、私たちが普段使っている数の表し方は、十進法ですが、十進法と対比させて説明します。十進法では、数字として0から9の10種類を使い、数字を並べて数を表しますね。そして、数を並べて書いたとき、例えば、2、3、5と書いたとき、 この一番左の桁はそのままの5なんですけども、えー、その隣の桁は3って書いてあります。黒から30です。10の塊が3個。10っていうのはだからまあ10の1乗ですよね。5というのは10の0乗ですよね。1が10の0乗ですから、10の0乗、1が5個。えー、10の1乗、1が3個。そして、ここは200でしょうね。200は10の2乗、つまり100が2個、えー。こういうふうになってるわけです。 こういうふうに、えー、書いてある場所によって、奇数の、えー、べき乗、何乗かというのが変わっていくる。これが、位取り奇数法ですね。で、二進法でもなんでしょう二進法では、例えば、えーえー、110と書いてありますね。で、これは2の0乗ですから、1が0個。ここは2の1乗ですから、2の桁。2が1個。 そして、ここの、えー、ここは2の事情ですから、えー、これは4の桁が1個。そうすると、えー、4たす1は、えー、4たす2は6。6を表すよね。さっきの、えー、数字のカードにすると、ここは丸が1個で、ここは丸が2個のカード。ここは丸が4個のカードに倒してます。ですから、さっきのカードは、まあ、見るとわかりますけれども、 丸の数が倍々になってますね。これは2のべき状が、えー、1ずつべきが進むことに対応しているわけです。そして、えー、コンピューターの中では二進法を使うんですけども、それはなぜでしょうかそれはですね、電子回路では、信号のあるないだけを区別状にすることで、回路の設計が単純化され、まあ、高速にしたり、あるいは高密度、えー、ある面積にたくさん回路を詰め込むことができるようになる。 例えば、二進法による足し算を見てみて。一言の足し算の表は、あ次のものになります。えー、0たす0は0、0たす1は1いいですね。で、えー、1たす0は1、1たす1は10、えー。これは桁上がりですから。で、たったこれだけで二進法の規則が表せるわけです。それは実神法だと思っら大変ですよね。特に掛け算の場合は皆さんはこう、九九を一生懸命覚えるわけですけども、 えー、かけたもう二進法だったら、えー、非常に簡単です。まあ、こういうふうにして書いのは簡単になる。そのために高速になる。だから二進法を使うということですね。えー、実際に二進法の計算の例を見てみましょう。えー、例えば、101、えー、と10を足すと、この1ゼ0を足すと答えー、1ですね。この0と1を足すと1ですね。これも1ですね。こうでい、ね、ですね。じゃあ今度は101と101を足すとどうでしょうか そうすると、この1と1を足して、ここは0になって繰り上がり。また1と1を足すと、ここは0になって繰り上がり。だから、これで足し算ができました。まあ、規が簡単ですね。もうちょっと複雑になのにましょうか。101と11を足すと、この1と1で0ですが、1繰り上がり。それとこの1を足して、また0で1繰り上がり。この1と1を足して、0でまた1繰り上がり。これが答えです。 まあ、こういうふうにして、できていくわけです。さて、二進法はですね、ビット数が増えると、0と言だけですから、すごく長くなるので、見るのも書きってのも大変になります。そこで、4ビットを1つの桁と考えて、このように、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9というふうに全部、1つの数字、まあ、文字、数字で表すことんですね。ただ、4ビットあると、最後は15まで必要なので、 9から先は数字がないですから、えー、9の先は A, B, C, D, E, F を、えー、1文字、あ数字の代わりに使う。こういうことが行われます、えー。これを16鎮表記、フェクターでし ま, うと言ます。例えばだから、この1010、001、0010 0、1 0 1だったら、これは A、1、2、B になるわけです。 すぐに読めないかもしれませんけども、まあ、ABCD のパターンを覚えれば読めるようになります。なぜ16進化というと、これはスーッとしてみた場合、1つ桁が上がるごとに、2進法で4桁分ですから、値が16倍になるからですね。ですから、今の A12B は値としては、 A っていうのはまあ10ですから、えー、10×4096 たす、えー、1×256 たす、えー、2×16 たす、えー、11×1 だから、まあ、41253ですかね。と表すわけです。16進法だと、10進法では大きいかでも、もうちょっと少ない桁で表せますで。この他に、2進法を3桁ずつ区切って表現する8進法を使うこともあります。 発の法の場合は、今度は各桁の数字は0から7までですね。8になると桁上がりしますから。まあ、そういうふうな、えー、表記方法が使われるということです。